リゼロから始める異世界ラジオ生活ロズワール駆けよしよう願いをチップにプーマダムアーッいないなぁ<笑>今のスバルでしょ<笑><笑>めちゃめちゃ怪我してた時のスバルかな<笑>あなるほど<笑><笑>めちゃめちゃ怪我してたのかなゴヘミ俺はお前をそうそうそうあ巻き、まあ、ます<笑> では今日も早速勝負していきたいと思います。うんえー、今日はですね、ペンネームオズさんから頂い た, だいた、えー、お題でございますよ。うん、えみはしさん、ラムションさ ん, こん、こんにちは。こんにちは。48話ではラムがロズワールに愛していますと伝えていましたね。うん、そこで今回の勝負内容は、愛してるゲームです。ルールは簡単。お互いに。はい うん、してると言い合い、うん、先に照れて言えなくなってしまった方の負けです。イ、えーマンシとおは自由に工夫してもらって構いません。工夫とは。うん、じゃあちょっと時間もあれなんで、うん、まあもうみんなもルールわかると思うんで、うんまあ、とりあえずやるだけやってみましょう。オッケー行きましょう。チップあチップかけなきゃあー。なるほどなるほど。えー、待って待って 今, 今が20枚。20枚えじゃあどうする 10, ？10 枚かけておりますよ。えすごいじゃん。えかけすぎ？かけえいっか。犯すんだよ<笑>大丈夫？笑わない。 すごいじゃん払わないだってリエーションいつも笑ってるから多分頑張れます<笑>リエーションは笑ってくれるって信じてますやめろよリエーションはいつも笑ってるから<笑>よし10万円だろ <笑>, 笑っちゃいけないコーナーなんだから<笑>でもリエーションは笑うとは<笑>よしやめろ<笑>よしスタートよしえどっちどっちどっちからまず私からいきますリエちゃんから、うん、リエちゃんが言うのねはい私にオッケーアイ来ています なるほどね。うん、ダメだ。<笑>じゃあ次リエショ。リエちゃん。はい。あなたを。うん。愛しています。<笑><笑>ダメだ。めっちゃ面白 い, い。なんで？なんで笑ったの私に？いやね。なん めっちゃ面白い<笑><笑>